えー、今日はね、茨城県のブラック解放愛する会という団体についてお話しするんだけども、結論から言うと、この団体っていうのは、もう社会運動標榜ごろ反射に近いんじゃないかなっていうふうに思いました。うん やっぱりそう言わざるを得ない結論として、う真面目な話として。だから、こういう団体について、ちょっとこの、茨城県だとかね、市町村っていうのは何とかしないと、これ本当にね、部落に対する本当に悪いイメージをね、広めてると思います、この団体は。むしろあの、部落差別について非常に悪い影響を与えてる団体だっていうふうに思いました。で、部落解放を愛する会、まあ、よほどのマニアの人じゃないと知らないと思うんです。で、これどう どういう団体かっていうと、もともとはですね、えー、埼玉県のブラック解放同盟、そこが分裂して、ブラック解放正党派埼玉県連合会とか、そういう団体ができて、この団体、今でもあるんですよ。そこからさらに分裂したのが、ブラック解放愛する会ですね。だから、元は埼玉の団体で、まあ、今も埼玉にもあるんですね。で、茨城でもですね、茨城のブラック解放同盟が分裂して、それがブラック解放愛する会に、えー まあ、合流したっていう形になりますだからブラック解放愛する会 茨城県連合会っていうのがあるんですね。で、その団体がですね、えー、公益財団法人人権教育啓発推進センターを休断したんです。で、これがあまりにも斜め上な話で、それで、まあ、この団体に僕興味を持って、えー、最近、あの、茨城のブラック担保をツイッターだとか、次元車だとか TikTok でやってるんですね。なんで茨城ばっかり行ってるのって言ったら、実はそういうことなんですね。それで、 このブラック解放愛する会にね、僕、あったんですよ。愛する会の、えっ、ー、と、初期長、委員長に。で、まあ、その話は後にするとして、じゃあ、愛する会がね、何をしてるかっていうとですね、えー、人権教育啓発推進センター、これは、いわゆる、まあ、役所の天下り団体というか、まあ、外郭団体なんだけども、結構これも歴史のある団体でね、えー、童話対策事業をやってた頃から、そういう、まあ、童話関係の、えー、講演だとか、あとはエセ童話対策セミナー、 そういうのを、まあ、いろんな省庁から委託を受けてやってるっていう団体なんです。だから本来だったらね、こういうブラック問題だとか、エセド話対策なんかのエキスパートなんですね。で、それでそこが出してるパンフレットに、このブラック配布を愛する会が、なんかここの文言がおかしいんじゃないかみたいなことを言ったんですね。そしたら、えー、その人権教育啓発推進センター側は、いや別におかしくないよみたいな回答をしたんですよね。そしたら、あのー、 なんか、愛する会の方が怒ってですね、えー、断し始めたわけです。その人権教育啓発推進センターを。で、さらにはですね、えーえー、茨城だから、水戸の法務局に対してですね、その 人, 人権侵犯事件としてですね、えー、申告してですね、で、さらにこの圧力をかけ続けると。で、さらにはですね、ガン遺者をですね、えー 法務局の、えっ、ー、と、水戸法務局の下妻支局、下妻にブラック解放愛する会の茨城県の本部があるんで、そこのね、駐車場に外線車を止めて、で、この法務局をね、球団し続けたそうなんですよ。で、結局これで法務局だとかですね、この人権教育啓発推進センターも、 もう折れてしまってですね。まあ言ってみれば言うことを聞くっていう、まあそういう状 態, の状態なわけです。すごいですよね。まあそういうことをする団体が人権教育啓発推進センターという、まあ政府の改革団体や法務局をね、屈服させることができるわけですよね。で、こういうのを見ててどう思うのかなっていうことです。 まあその、茨城県の人たち。まあ一般の人はあまり知らないと思うけども、多分役所の人たちはね、相当数知ってると思うんですね。で、この、ブラック解放を愛する会のね、機関誌にね、まあいろいろ書いてあるわけです。なんか法務局を求断するだの、えー、人権教育啓発推進センターを求断するだの書いてあるんです。 でそれで、この愛する会の機関誌、警局っていうね、機関誌なんだけども、それを僕、見せてもらいに、あの、古河市に行ったらですね、えー、見せてくれないんですよ、職員用だから見せられないって言って。 で、愛する会の本部がある下妻市に行ったら、そこは一応見せ、見せてもらえたんですね。ただ、あの、コピーはできないって言ってね。で、下妻の図書館なんかはですね、なんか、いや、一応図書館にあるんですよ。その愛する会の機関紙は。だけど、図書館の職員用で 一般の人には、まあ普通は見せてない、で、コピーもできないっていう、なんか偉いね、腫れ物に触るような扱いがされてるんですよ。愛する会の機関紙が。これ200円で売ってるものなんだけどで、これが、まあ相当数買われてるそうなんですね、役所によって。で、愛する会の本部に行ったんだけども、まあその時留守でね、写真だけ撮って行ったんですね。で、僕その写真載せたんですよ。もう佇まいがちょっといかにもあれな感じだったんで、 警官マークとか、こうヤクザのダイモンと変わらないんじゃないかみたいなことを書いたらですね、まあ僕そのことについてね、愛する会から、いやちょっとその言い方はないから消してほしいって言われて、まあ、その、応じたんですよ。一応消したんです。あ、まあちなみに消したのはその、愛する会の人に会った後の話です。愛する会の人に会った時なんだけども、まあ下妻のとある、 ファミレスであったんですよ、三人。一人が一番年配の人で委員長ですね。まあこれも結構年配の方なんだけども、初期長の方。で、一番若いのが初期次長。で、まあその、初期長の方は作業服で、 でまあとの2人の方は黒いスーツですね。で初期次長の方はなんかちょっとオラオラ系の眼鏡をかけててですね。でこれはまあ率直に言えばですねまあ僕はそ の, そのヤクザの大門みたいって言ったことについてまああれこれ言ってたけどもでもねいやでもそうじゃないって言うんだったらじゃあそういういでたちでその人の前に出てくるのかなって。 っていう感じだったんですよ。まあ、それが当たり前になってるのかもしれないですけどね。まあ、そこで、まあね、その、いろんな団体だとかそういうものについて、まあ、YouTube の、ね、いろんな YouTuber の方たちがですね、まあ、僕も一応は YouTuber としての活動をしてるんで、まあ、ちゃんと言うべきことは言わないといけないと思うんだけども、まあ、ちしって僕はあの、もう見た目からすると反射。で、やり口っていうのも、なんかこの、右翼団体みたいな感じ。例えば、 ブラック解放同盟っていうのは、まあ、どっちかっていうのも過激派、左翼みたいな、まあ、そういうイメージがあるし、まあ、大体そういう活動をしてきた実態があるわけです。で、童話会っていうのは、あの全日本童話会、自由童話会ね、そういう保守系の童話団体っていうのは、なんかこう、まあ、もともとヤクザだった、 ヤクザだった人が構成して入るところ、あるいはまあヤクザになれないような人が、まあ一応合法的な活動としてやるところ、まあそういうイメージがあるし、まあそういう要素が多分にあるわけですね。じゃあ愛する会ってどういう団体なのかっていうことをね、まあ実際現地行ってまあいろいろ資料を見て調べたところ、いや僕は驚いて、やっぱこれは、あまあ端的に言えばやっぱりブラック解放愛する会っていうのは、一番その社会運動を標榜ごろ、 反社、右翼団体まあ、それに近いような活動をしている団体じゃないかなって僕は率直に思いました。恐ろしいと思うのは、こうやってね、外戦者を止めて、それで役所をずっと休断する。まあ、休断っていうかもうこれ右翼の外戦と変わらないわけです。で、そういうことをやって、で、政府の外閣団体が屈する。で、法務局も屈してしまう。で、市町村だとか、あの、県なんかも相手をしている、こういう団体は。 まあなんていうか、俺たちはこういうことをやって も, もう公的な団体として認められるんだぞっていうことを見せつけてるのかなっていうふうに僕は思ったわけです。そうすると、やっぱり、その、まあ、 茨城県の一般の人は、まあ、一部の人しか知らないと思うけども、でも、役所の人は多分こういうのを見せつけられてますよね。その愛する会のその公演なんかで、え、まあ、500人、もうちょっと参加するっていうし、で、こうやって職員用のこの愛する会の機関士が役所の各部署を買ってるわけですね。で、読もうと思ったら、その、見れるわけですよ。その、 人その役所の職員がね。そうすると、じゃあどういうふうに思うかっていうと、やっぱさっきの僕は言ったような感想ですよ。こういうことをしてる団体が、その存在を許されてるんだと。で、役所からこうやってちゃんと相手にされてるんだと。まあ僕は恐ろしいことだと思うし、そうすると当然そ の, その役所の人の印象としても、やっぱどうあって言ったらもう反社、役座と同じようなもんだと。 もう右翼団体なんかと同じようなものだっていう、まあそういう風な印象印象というか、もう事実、もうそのまんまですよね。まあそういう童話団体っていうものはそういうものだっていう、まあ全くもってそのまんまだっていう事実を見せられてしまうわけだから、これはやっぱりブラック解放運動にとってはというか、まあこんなもんブラック解放運動じゃないし、もうブラック問題に対する、もう誤解を広めてるという、まあそうとしか思えないですよね。で、まあ僕、この動画はまあ解放、あの、 愛する会見てると思うけども消せって言われても消さないしまあ訴えられたらまあそれはしょうがないかなっていうふうに思います訴えられたならじゃあまあ裁判官に判断してもらおうかと思います僕の言ってることとその愛する会の側言ってることどっちか正しいかっていうのはまあ判断してもらえばいいと思うんですよでも僕はいろいろまあ客観的な資料だとか聞いた話で見たことということからするとやっぱり愛する会っていうのはもうこれはどっちかっていうとあの 社会運動標本頃、警察用でいうところの、まあそっちの系統の団体なのかなっていうふうに見えたし、で、やっぱり法務局だったとかね、で、人権教育啓発推進センターにしても、市町村にしてもですよ、そのエセドアやめましょうって言ってるけど、まあこんなことしてるんだったら、もうそんな言えないですよ。あの、法務局なんかも。 その政府の外学団体なんかも市町村なんかも、ま、あ何のことはないそういう人たちがエセドアを相手して、こうやってね、のさばらせてるんだなっていうふうに僕は思いました。愛する会っていうのはね、ブラック解放運動を愛するっていうことなんだけども、んでもま、ブラックの人を愛してるようには見えないですね。その人を愛する会のようには僕は見えなかったです。はい。ぜひ下の概要欄、あの、記事のアドレス貼ってますので、ぜひご覧ください。